本番いきますよーいスタート どうもみなさん、こんにちは。監督ラボの監督です。今回なんですけども、新しくですね、マウスを購入したので、えー、こちら紹介していきたいと思います。えー、まずそのマウスを購入した理由なんですが、今現在まで使っているマウスがですね、こちらのマウスなんですが、このマウス自体はですね、とても気に入ってるんですけども、このホイールの部分、もうバカになってしまいました。もう下下がってんのに、カッカッカッカッ。 なので、今回ですね、購入するポイントなんですが、まず、価格がお手頃なところですね。まあ正直ですね、まあ今のこのご時世、できるだけあんまりお金扱いたくないので、一応まあこちらはですね、ゲーミングマウス的な感じなのかな普通のやつよりかは、ちょっとかっこいい感じがいいかなという。はい。で、あとまあやっぱりその有線ケーブルですね。今まで監督が使ってたなんか無線系に関しては、突然つながんなくなって、イライラする場面があったので、やっぱり優先ですね。ショートトカットキーが 使えるマウスということで、えー、電気屋にですね早速行ってきましたはいでこちらです店頭で買ってきましたレビュー等を見ずにですね直感的にこれだなっていうものを買ってきましたこちら エレコムゲーミングマウス m dux 30 bk まあ、ポイントとしてはですね、イラストもやっぱりちょっと購入の決め手になりました。まあ、あと金額的にもお安かったところです。はい。で、中を開けてみますと、こちらですね。はい。こんな感じになっております。裏側はこういう感じですね。はい。で、あとやっぱり、このボタンが多いところですね。ショートカット機を使いたいので、というところで、こちらに決めました。え、続いてですね、こちらももちろん同じく、有線ケーブル。では、まあ、早速、 開けていきたいと思いますではオープンはいマウス DLX はいこちらですねこういう感じですね以前と比べて コンパクトになりました。と古いもので、こっちが新しく購入したものです。で、裏側はこんな感じですね。サイズダウンしておりますが、ボタンがですね、4つついているところですね。え、読み取りはですね、光学式センターというものが採用されております。重さがですね、113g ですね。はい。あー、こっちの方がやっぱり軽いですね。 はい。で、そして今回言えば有線ですね。いや、でも高いマウスだとやっぱ無線でも全然使えんのかなと思うんですけども、ちょっとやっぱりですね、怖いので無線にしました。ケーブルの長さがこちら 1.5 なんですよね。ね、こんな感じですね。ボタンがですね、なんとこちら10個も付いておりまして、上下のこのホイールも含めたら全12個も付いている多機能マウスです。取り扱い説明書を見ますとですね、一般的なマウスの8倍の通信速度があるということで、 ちょっと期待しております。はい。で、こちらですね、キーを割り当てることによってですね、ショートカットが使えると聞いておりますので、こちらも楽しみですね。はい。で、あと付属品としましては、ユーザーズマニア。え、こういったペラ紙ですね、ドライバーのインストール方法が書かれております。 はいでは早速ですねドライバーをインストールしてマウスを使っていきたいと思います新しいマウスがですねもうすぐ使えますねはいではそれではですねドライバーをインストールしていきたいと思いますドライバーユーティリティそのままへと進みましてダウンロードはいで入ってきたのでこいつを入れましてはい完了 OK きたよ ド, ドーンドンこちらパソコンの画面でございます G の5ですねこの G の5はえっと戻るにしようと 戻るるるボタンにすす登録するこの G の6を進むにしましょうか進むボタンに登録します と,、えー、と余ってるのがこの G3 と4なので音量音量を上げるに、えー、と G6 を押したら音量を下げるになるほどすごいな。 すごいですよこれ本当にパターンがたくさんできる今はこのプロファイル1で設定されてますがここをですねカチッカチって押すことによって次のプロファイル2に変わるそしてもう一回押すことによって3に変わるで45という感じでそれぞれにショートカットをですね設定できるというもうまさにショートカット尽くしのマスということになりますねいやーどうしましょうとりあえずまあ編集ソフトの設定をですね入れるとちょっと組み込んでみたいと思います はい、では、こちらがですね、ホイールがバカになったマウスです。あー、ほら、なんか変ね。上がってー。下がってー。んー、なんか変だ。ん上がれ、上がれ。あはい、で、続きまして、チンマウスです。下がってー。おー、すんなりいく上がってー。おー、いいね。下がってー。いいね。上がってー。いいね。最高はい、でですね、この上のボタンを押すと、音量が上がります。 そして下のボタンを押すと音量が下がりますこれで今後このマウスだけで音量の上げ下げができます続きましてこちらの手前側のですねこの2つのボタンですねこちらまた下のボタンを押すことによって戻ります画面が戻りますでこちらを押すと進みますこの2つで戻る進むができますこの色をですね青に変えるとこれはですねショートカット専用ボタンにしました、えー、とこの上の部分を押すことによって ポンコンピューターが出るようになりましたえ続いて、えー、下のボタンですねここですね押すとはい、えー、電卓が出るようになりましたでかいボタンを押すとはい、えー、普通のインターネットのサイトが出るようになりましたはいというわけでですね、えー、接続しましたいやこちらのマウスなんですがちょっと店頭購入しましたところですね、えー、こちら3280円となっておりますでですねかえってですねこのマウスを アマゾンで見たところですね。まあ、なんとこちらの金額。おい、マジかよ。まあ、情報を仕入れずに、とりあえずもう、これがバカになってたんでいや、急を要するということでですね。もういい。はい。で、ただですね、まあ、ホームページを見ましたところですね、公式サイトが 6,424 円ということで、まあ、それよりも安く購入できたから、まあ、よしとしましょうか。 はいでは今回はですねゲーミングマウスを購入してみたということでですねレビューさせていただきました、えー、今後はですねコーナーないようにねスムーズにですね操作をしていきたいと思いますショートカットがですね今後どう活躍していくのかもやっぱ気になるところですね、まあ、時間短縮やっぱり結構重要なところですからねはいというわえば で, ですねまた次の動画で会いましょう